皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。1月12日、バージョン 5.4 のストーリーはここまで来ました。新しいマップに来たら、そこに落ちている宝箱を全部回収してからでないと進めない性分なので、こんなことになってしまいます。このやり方が確立したのはいつくらいかよく覚えてませんが、バージョン2の終わりくらいにはすでにそうなっていたような気がします。というわけで、バージョン 5.4 のストーリーが終わりました。 全体的な感想を一言で言わせてもらうと FF5 と FF10 を混ぜたような。二つの塔で苦労も2倍みたいな。それはローグギャラクシーですね。個人的に一番エモかったのがこのシーンでした。エモいですよね。エモくないですかでは、ここでバージョン 5.5 の大予想をします。この写真を見て何かお気づきでしょうか。誰かを忘れている気がしてならないですよね。 正解は、バージョン4のヒロインこと、メレアーデ様です。このお方が、ここまで全く登場していない違和感に気づいていた人は、どれくらいいるでしょうか。すべての希望が絶たれたバージョン 5.4 の空気を、メレアーデ様が書いてくれます。まあ、見てなって。というわけで、今回の動画は、以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。